Bonjour, bonne année 皆さんこんにちはアンサンブルのやす子です2019年はビデオそしてグループレッスンでは発音を担当させていただきました少しでも皆様のフランス語学習のお役に立てていれば嬉しいです今年も引き続きパワフルに頑張っていきますので皆さん一緒にフランス語を頑張りましょう Sur les débats, je vous souhaite une excellente année 2020. À bientôt!